水着を着た CA による航空機安全ビデオはいどうも六代目ですえ今日はですね本を紹介したいと思います YouTube でビジネスを加速する方法私このように YouTube をアップするようになっ て, てまあ 商売に使いたいたとかそんな深く考えてたわけじゃないんですが行けなくなった釣りという趣味の代わりに始めてみたんですやるならやるでいろいろ知識をつけたいなということで初めて YouTube 関連の本を買ってみました以前からいろいろ調べてたんですけど、まあ、これという本がなくて、まあ、なんとなく、えー、Amazon を の, のぞいたところ、まあ、この本がありましたので買ってみようと思ったら発売日 が, 発売日がまだ先だったということで でまあ、発売日が来たのでやっと注文したということですでああの注文するときに、まあ、ちょっとこの名前著者の武藤さん Facebook で調べたら Facebook やっておられたので、えー、ちょっと友達申請とかしちゃいましたそれでは本日からゆっくりじっくりと読ませていただきます、えー、YouTube でビジネスを加速する方法武藤正隆さん